表現したものとなっております織物の町足利の娘と都より来た折氏が織りなす恋物語を全身全霊表現したいと思います最後精一杯演舞したいと思いますご声援よろしくお願いします おい物だって。 花が咲いたような美しさですしかし幸せな時は長く続かず織島は都に帰ること娘は悲しみのあまり花をおること